もうやってたよ、うん、ああチャーズチャーズタれリちゃんは助けるの大変だろああ、ね、天津飯器の人どうしたらいいですかおい天さんは生きてるよっていやーやっぱり意識高いわー苦しいね10時12分ですねちょっとそれくださいよ得意知ってます Y、さんね欲しいってて言っこれ撮影しても大丈夫ですか いやこれマジなやつじゃん。 これチン麻婆豆腐のこの辛さマックスの1人前から三人前のこの普通のサイズ普通のイさんとおであのバトルしま す, しますなるほど。ますちゃんはオリちゃんは俺さっきサンドイッチ食ってたなオリちゃんこのほらホワイト麻婆豆腐でも食べてるそうそ俺ホワイト麻婆食べてるこれ気になるしちょっとちょっと気になるこれシェアしましょうよありがとうございますじゃあ食べていきましょうお願いします ホワイイトママーーーーボボつつとあとああこののチンマーボーの普通サイズを激辛でベロ、はい、死んだたら味わかんねえ あでもエビマヨとか結構なんかあれじゃないあエビマヨいそうねベロねベロがこう楽になりそうじゃないか楽することしか考えてないんすねおっ と, <笑>お っ, とっていう逃げを与えたつもりだったんだけどねなるほどねプライドたっけんだよな全然いいよ<笑>もうノーガード戦法でいくからこっちはこれ4番で4番で本場四川のっておっしゃったんですよ本番の食べたことある 他の四川で生まれたんですよえ続けて、はい、のあの東京都板橋区四川町っ町で生まれたんですけどはい、うん、続けてあの東京大仏がありましたね、はい、嘘です<笑><笑>はいなんとデデンちなみにこれねちンマーボドはい来たんですけれど店員、はいうん、さんがされ際に一言これもっと軽くできますってあして<笑>後掛けで<笑> それはねまあまあまあそれはまあ一回まあ多分、まあ、幻なんで<笑>そ う, そ う, そう、えー、第二回目になるんですね第二回目ですね5日目で す,、ね、ですはいカードいただきますほ、は い, すいす同じものですかねそうですね香りがすごいですねうん香り結構ここからもにってきますか<笑> かんちかんかんかんかん。 本場のカラスよりも一つ上のランクですからね。うん。といおやさんはどうですか。たぶんたんびに、いろんな香辛料が潰れて、かけてくる。あ、第二波とか来る感じですか。うん、これじゃあ食べる。大丈夫です。醤油瓶って、ないですよ。全然いる。文字っすか、うん。あれ、でもいけませんこれ。 マジかよ。 ちちちょょっっっっとと辛辛く、いいいいやつできままままますすすすすかかかけける、ありししたおお願願んなゃう待て今ね追加で辛くしていただいてるところなんですけど早速後悔してる2人でございます。 なんかっちゃったらまずいっすよ俺す<笑>っげぇ悪くなゃう<笑><笑>ダメじゃん今中止でちょっと辛いわ辛い中止でし<笑>先ほどのあの店員さん笑い流れ言ってましたけど大丈夫かお前らみたいな<笑>顔でも本番は四って言ってましたからねでもマジで、ね、新ンゲーズに比べればまだ辛い<笑>新ンゲーズはシンゲは苦い<笑>辛いを通り越しちゃってあこれ多分か体に入れちゃいけないやつだなって<笑> ね、ねねいい<笑>めっちゃ汗かかかかてますからわ、ね、かるかなラだわかんないいが、うん、ありがとうございますこれ普段食べられるなも、ね、結構いるんですか あんまりないです<笑> あ, あ, <笑>ありがとうございますい、まあ、笑ってらっしゃるもんね<笑>はい、行きましたお<笑>いおいからさ色はちょっとだいぶね、黒くなってるた、ね、いな全然色違いますよ多分山椒だもん<笑><笑>山椒ですね山椒ですね<笑>まだ余裕やる<笑> 乗せる<笑>うーんん、はいね、<笑>ああはいはいはい。 マジっすか。うん、近いスタッフが美味しくいただくやつで。お米乗ってますお米。いやいや<笑>いや。いやいや<笑>顔マジだ。ワイさんのここの汗。なかなかないワイさんがマジなご馳走。ワイさんって基本的にね人に怒ったりとかしないから。そうですよね。 あんまりマジな顔してないんですけど、うん、初めてマジな顔見れると思わなかった。ですああののあののらがサリャラにで<笑>のンしてれっっったたラがににるだアマゾプイム入うそ う, 何の話やろうと思って<笑>何を言っと何何話ややろ思を言名作よ 誕生だけですねあのゃあプライム登録されてらっしゃる方はぜひご視聴いただければと思います。ちちゃくちゃゃここれれないいいうまあくえぐマジむとと俺 今今のこの状況でちょっと嫌いなっていうのは<笑>山をねそうですね山を登ってますからはいあとちょっ と, ょっとそうそうおおでも早いですよこれ激辛シリーズ面白いです面白いですね。なん中何なんですかねお腹いっぱいで入っていかないのと全然違うジャンルじゃないですかこれは多分生き物的にいや言えちゃまずいぞって言ってる系のやつだっ 体,、ね、体がなきです体が軽症になる人ですありがとうございます おはよ う, ございますう。おはようございます。おはよう。ハンライス。今さごろくちゃって。全然ですよ。全然ですよ。と。あこれめっちゃ美味しいやつ。ーマーボーライス。ス<リー>へえ。そうですね。今の絵面すごいですよ。よ天国と地獄ですかね。<笑>対比が。<笑>気づかなこの顔に。すげえなんか。 いいかががわしい外国人の顔してる<笑>汗がやべえんだよなこれ流行るうちょっとうまそう。 うんうん、うまいですよマジでうまいですほ、うん本当にうまい、うん、こんなのあとちょっとさっさと飲み込んじゃうよって思うじゃん<笑>って思うじゃん<笑>いや俺実際食べたからわかりますこれで無理<笑>本ほ<当に笑><笑>、ね、んとに無理なものは無理ですねその後マックスはすごいな食べれちゃうんだもん ちあっと米入れた方がいいいな<笑>てぞからみそっちのシビね<笑><笑> あー口だけ口だけ、うん、リップサービスね、うん、辛いよ<笑>一に辛い<笑>辛そう頑張れあともうちょっとあともうちょっとに見えてそれが相当辛いや本喉は本当にヤバいと思ったら俺食うんですだと思ったら まあ、プライドだけだけ、ね、そこ、男もね<笑><笑>そう言われると、絶対そう言われいや、<笑>これきついっすよ、高心量とかもガス残ってよ、もう<笑>でも、一つ思ったのは、俺勢いで食えなかったら無理ですよゆっくり、俺だから逆に Y さんみたいなペースで食うと、俺食えんのもう、バってこのペースは俺食えないゃち僕のペースに合わせたらそ<笑>れも無理だよ<笑> 大食いもそうだけど結果らのペースだ絶対ほらアンニンソフト食いに来いよあ あ, <笑>あ。あアおかしいおかしいでしょあ大丈夫だからこのチャンネルは俺はアン ニ, ソ フ, はいいアンニソフト食いに来いよアソフト食いに来いよ完食<笑>いやすごいっすよ言うて うん、辛いの食えない俺からした、はい。ということで月刊対決以上です。